決めつけずできることを精一杯やり抜く覚悟が大切だと思っています今がすべてではありません輝く未来を信じて魂込めて演武いたしますそれではよろしくお願いしますありがとうございます、えー、改めまして会場にお集まりの皆さん千葉県千葉市から来ましたチーム霊像です、えー、このような中で演武できる幸せをかみしめ いますえー、何が正しいかは分かりませんが精一杯ぱいします。ご いいからセーフティー までお付き合い。スイスイスイスイ 心合わせてひなりこぶり。 このテーマ 2019-2020 の2年間やっておりますその中でもリエットの牧師玉洋一 明るい未来をやってくると信じてやっていきます。